演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらファミリーマートの食べる極上にキャラメルを食べたいと思いますこの主さん久しぶりですね今回はキャラメル味というのでちょっぴり大人の味わ下にいつもの通りキャラメルアイスありますねそれだけはソースも入っているのでこれは気になりますねうんそれでは チャンネル登録よろしくお願いしますではいただきまーすチャラハイスだ。 濃厚な苦味があるので、ソースの方がより強いの苦味があって2種類の苦味を楽しむことによく合ってますね途中で変化するので同じキャラメルにも最後まで飽きることなく違う味を楽しめてあっさりいただくことができます、うん、大人向けの食べる目標アイスです、うん、もう本当にキャラメル作るのにおすすめなのでこちらのを点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただければ嬉しいです